皆さんこんにちは。いつも当チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。今回は視聴者様向けの動画なんですけれども、過去に私のステップアゴンでミラーリングの動画を配信させていただいていて、ミラーリングに困ってる視聴者様がいらっしゃいましたので、まあ、それについて解決になるかどうかわからないんですが、まあ、私の配線方法についてご紹介をします。で、ちょうど今、 このパネル、外しています。このパネルです。で、これ、純正ナビで、私のナビは、こちらのギャザーズの VXM のハイホン 185VFNI という、初期のステップワゴンハイブリッドのナビになっています。これ、9インチだと思います。このナビで ミラーリングができているという確認を動画で話をさせていただいていますで。まずパネルを外して、この、これになります。これは何かというと、HDMI につなぐ、純正ナビに出力させるために、この純正の HDMI の配線が必要になります。 これをまず購入、もしくはオプションですでにつけてらっしゃる方はもうディーラーで付けてらっしゃると思うんですけれど、私つけてなかったので、これを購入してます。で、これをどこにつけるかというと、すごい簡単で、この、ここです。ちょっとよく見える、見えないかもしれないんですが、ちょうどこのナビの真ん中の真上のところ、ここにつけます。で、これをそのまま、 けけるだけです特にこののカプラーコネクタ上ににはは名前といいいうものは特に書いてないですここにはめるということになります。で、どのような形で今度配線していけばいいのかということになるんですが、先ほど付けましたナビの HDMI の配線、純正配線、これになりますで。これはどんな形してるかというと、こういう風な形になっていて、ステッパー号のオプションのテーブル、 ガソリンのスピークルスプリットですと標準で付いてるテーブル、その上のところに3つ USB のポートが付けられるところがあるわけなんですけど、オプションで買うとこれが刺さってるということです。で、これを私の場合はグローボックスに今入れてて、で、こちら Amazon で買った HDMI のケーブルを付けてます。で、このケーブルじゃあどこに行ってるのっていうことなんですけれども、この分配器に 言っていますでこの分配器というのはどういう役目をするのかというと、私の場合はナビとリア席にミラーリングするためにこの分配器を使っているんですけれども、先ほどのナビの HDMI につながっているところというのはここになります。でもう一つこちらはリア席のモニターになります。でこれは携帯につながる HDMI の配線になっています。なので ここからがインになって、これとこれがアウト。ナビ側と後ろのリア席モニターと付くようになっていますで。これは何かというと、ほとんどの分配器は 12V の電源を取ってあげないと、モニタリングしてくれないものがほとんどです。12V の電源を取らなくてもいいものがあればなと思って私も探してたんですけど、それがありません。 当時私が探したときはそれがなかったので、12V の電源を取るための配線がここについています。このインプット側はどうなっているかというと、このようになっていて、HDMI がついていて、でこれが Apple の Lightning のケーブルになっています。でここに携帯を差 し, 込むと差し込むことによってミラーリングができるというようになっていますので、 特に配線上難しいことはないかなと思います。この状態で私の2017年モデルのステッパー号に関してはナビの画面、なおかつリア席モニターの画面ともに画面が出力されるようになっていますので、それで出力されないということなのであればおそらくナビ側の HDMI の出力機能というのがもしかしたらついてないのかもしれないです。ということで、 HDMI の出力に困ってらっしゃる方がいらっしゃったので、ちょうどまた次のドライブレコーダーをつけていたところだったので、まあ、このような形で少し今回違ったタイプのドラレコなんですけれども、ちょっと配線の作業をしていて、ついでということもありましたので、まあ、今回困ってらっしゃる方がいらっしゃいましたので、まあ、私の配線、どのようにされているのということで、質問を まあ、2件ほどいただいてましたのでご紹介させていただきましたまた疑問な点等ありましたら遠慮なく書き込んでいただいてご相談していただければと思いますのでどうぞよろしくお願いをいたしますもう一つ注意しなければならないことをお伝えしておきますこれからミラーリングをしたいと考えていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので純正オプションの HDMI のケーブルをつけるのに際してこのパネルを取らないといけません その取り方についててご紹介をしておきますでこのパネル、そのまま引っこ抜いて取っちゃうと割れちゃうのですごく重要なところは何かというとナビの下にこのような形で3つのボルトで止まっています。ここのボルトを取らないとパネルを引き抜こうとしても外れないのでそこを注意してくださいで。それを取る前にこのカバーを取り外します。 ここをまず必ずやってください。ここをやらないとパネル自体が割れてしまいますので、そこを注意していただければと思います。先ほどのネジを取ってしまえば、こういったものを使った方が絶対にいいと思うので、こういったもので、継ぎ目こういった形で外していくということをやっていけば、特にパネルが割れることもないと思いますので、とにかく道具を揃えた方がいいです。ちゃんとした道具を揃えないと、 こういったパネル自体を傷める可能性というのが確実に増えていきますので道具を揃えるということを注意してまずやられた方がよろしいかなと思いますそれでは失礼をいたします